はいえー、ズームで参加している方にご連絡です、えー、ご存知の方も多いかと思いますが、えー、と質疑の応答の際にです、ね、Zoom 機能での挙手の機能を使います。この挙手はです、ね、Zoom の下の参加のボタンを押していただきまして、その左下にある青い手のマークを押していただけると挙手ができます。質問の際に、えー、と挙手をしていただくか、もしくはあのチャットでもあの構いませんので、 ありがとうございます。あの、チャットでもあの書き込んでいただいても構いませんので、質問もしくは何か気づきなどありましたら、ぜひぜひ書き込んでみてください。 えー、古木さん、ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、はいで発表前にですねあのマイクテストを兼ねて、えー、と読み上げ事項を読み上げていただきたいと思います。 もう始めて大丈夫ですか、ね、読み上げ試行はい。読み上げお願いします。はい。はいえー、私の名前はともこふるき、かっこここも fr です、えー。発表のタイトルは p ムパイパンダス使いのためのテスト自動化入門です。発表説明は日本語です。発表資料も日本語です。えー、発表資料は公開いたします、えー。発表中の写真撮影に同意します。また、PyCon JP の行動規範に同意します。はい。はい、以上です。 ありがとうございますあの。緊張されてるということだったんですけど、あ, の<笑>あといます。はい、緊張してます。はい。じゃあ、それではあの発表じ16時になるまで、もう少々お待ちください。はい。 ここでですねえっと、ご参加いただいている皆様に、えっと、交流パート、オンライン交流パーティーのえーお知らせをいたします。本日、え18時15分よりオンラインパーティーの LT を募集しております。えっと、ズームのチャットに、え、リンクを貼らせていただくので、ご興味ある方はぜひこちらから飛んでみてください。 十六時になったけどいいんでしょうか。そうですね。画面共有じゃお願いします、はい。はい。画面見えていますでしょうか。はい。大丈夫です。えっとそれではえっとこれから。 えー、古木さんの、えー、ナムパイパンダス使いのための、えー、テスト自動化入門の発表を行ってもらいます発表時間は質疑を含んで15分ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたしますはい、それでは、えー、ナムパイパンダス使いのためのテスト自動化入門というタイトルで発表をさせていただきます まず自己紹介ですけれども、コモ FR と言います。TwitterID がコモ FR と言います。本名はともこふるきと言います。普段は会社と、お、ごめんなさい。<笑>普段は会社と大学両方で働いておりまして、会社の方では Python でデータ解析のお仕事を、大学の方では東大先端研で主に量子コンピューターの研究のための Python のパッケージの開発をしています。PyCon JP はあの今年で3回目に参加に、 3回目の参加になりますでまたちょっと宣伝なんですけれども私もともと初めてのパイコン j p の登壇の時にインタラクティブなネットワーク可視化の話をしたんですけれども、えー、この度11月15日に協調でインタラクティブなデータの可視化本を桜書店の方から協調で出すことになりましたので興味ある方はよろしくお願いいたします。 で、さて本題として今日話すことなんですが、え今日はえ Python を使って主に数値実験やデータ処理を行う人に対して NumPy や Pandas に備わっているテストの機能について紹介をします。対象は、もういわゆるソフトウェアエンジニアっていう人よりっていうを 想定しているわけではなくて、ナムパイやパンダスを使った経験があるんだけれども、主に研究とか実験とかで使っていて、いわゆるソフトウェア開発におけるようなテストには馴染みがない人っていうのを設定しています。スライドは後ほどツイッター上で URL を公開します。右上に書いているのがツイッターの ID になります。はい。で、まずは今日のお題目ですが。 最初になぜテストコードが必要なのかというメリットについて話した後、パイテストによるテストのコードの例を話して、次にあの開発におけるテストとの違いとその対応について話します。最後にまとめで終わります。まずはじめになぜテストコードが必要なのかって話なんですが、よくある、私もよくある例、あのお悩みの例なんですが、例えばこう最初に あのデータ関係のプロトタイプを作るときにこのデータを使ってこういうことができないかっていうふうに未整備のデータをいただきます。で Jupyter ノートブック上でそれを受け取ってパンダスとかでデータを確認したりゴリゴリ前処理をしたり実験とかをするんですけれどもこの過程って大体こうとても泥臭い処理だったり超 処理や調査だったりりり、まあ、試行錯誤の繰り返しになりますで開発と違うのはこの時点ではこのコードが再び使われるかどうかっていうのはわからないので基本的にこう保守性はあまり重視されないことが多いです。で実験結果を見て次のステップに進もうっていった時にこの書き下のつもりで書いた保守性を重視し て, していないコードと向き合うっていうことになります。でこれがこう繰り返されると結構辛くなるパターンで。あの つらい例としてはプリント分やジュピターノートブックのセル上で出力結果を毎回目視でチェックしていますと か,、まあ、なんか目視でチェックするの大変なんでジュピターノートブックをコピペしながらちょっとずつ変えていって使い回すみたいなでもただだんだんジュピターノートブックが肥大化してきてこう一体何が差分なのかもわからないしなんか動いているけれども、うんなんかうん、動いているよしみたいな感じでだんだん自分のコードが正しく動いていることに自信がなくなってくるというパターンになります。ここうなるるととコードが正しく動いているってことを保証 できないと実験結果が正しいことも保証できないので、不安を抱えながら実験を続けることになります。一番ひどいのはなんか論文書く直前とかに実はコード間違えてたから、実験結果も間違えてたよね。っていうのが一番目も当てられないパターンです。でまあ、こういう時ってまあ一応ま1、あ、番手軽にあの着手しやすい方法としては、j u ジュピターノートブック上の処理をまあとりあえず関数として切り出して切り出した関数をドットパイファイルに移してまたこのその切り出した処理についてテスティング。の フレームワークを使ってテストコードを書くっていうのが、えー、あのいいパターンです。で今回はあのテスティングフレームワークとして PyTest を使う前提で話をします。でなんで PyTest かっていうのは、まあ、いろいろな他の発表とかでも比較があったりするんですけれどもデータサイエンスの分野においてはもう NumPy と Pandas とか、まあ、割と有名どころの OSS で採用されているので PyTest、まあ、を使うのが一番テストコードを参考にしやすいです。 で今回テス、PyTest の詳細については触れないんですけれども、あのより深いところを知りたい方は、テスト駆動 Python という証明者さんから出ている本があるので、そちらを参照してください。でまあ、簡単な PyTest、まあの公式にあるテストコードを使って、どういうものかというのを、まあ、軽く説明しますと、まずこのテスト対象のコードがありますと、こうただ単に引数で x, x を受け取って、それにプラス1をして返すというようなテストコードなんですけれども、その下にあるのが、 えー、とその動作が正しいかどうかっていうのをチェックするテストコードです。でここでは、まあ、3を渡したら期待する値として5っていうのを返してほしいっていうので、えー、関数に値を渡してその結果と期待する値を比較するっていうコードをテストコードとして書いています。でまあ、ただ当然この上の x プラス1って結果は4になるのでこのテストは失敗します。コマンパイテストっていうコマンドを、えー ターミナル上で実行するとえ書いたテストコードが自動で全部走ってきまして、今回の場合は4と5で不一致になるのでエラーが起こる。これがこのテストコード、Python でテストコードを書いた時の流れになります。で、まあ、こういう場合ってまあ、テストの結果が間違っているので、もともと x プラス1っていうのを返していったテスト対象のコードを x プラス2に修正して、まあ、もう一度テストを実行して OK になるっていうのを確認するっていう流れになります。で、まあこれが まあ、基本的なテストコードを書くというところの流れなんですけれども、まあ、基本的に、こう、テスパイ、分析とか実験用のコードっていう書くときに、どこからテストコードを書けばいいかっていうと、あのいきなり全部を書こうあの、開発のようにいきなり全部書こうとするとあの、そもそもテストを書こうって決めたとしても、その後また書き下のコードになるかもしれないので、基本的にコストが見合いません。そののためデータ分析の 系でテストコードを書き始める場所としては出力が明確で何回も修正する機会があるコードをまず対象にして始めるのがいいです具体的にはデータ整形や変換の部分とか数式を実装している部分っていうのが書きやすい例になります でデータ請求や変換の部分というと、基本的にこうローカルにある、例えばローカルにある HTML ファイルからデータを抽出して CSV 形式に変換するみたいな前処理があったとき、その内容ってこう出力が結構明確なのでテストが書きやすい例になります。また入力は、例えばたまに想定しない形式の HTML が来るとかいうようなケースだと修正機会が多くなるので、えー、テストを書いて、えー、その 変更したコードがうまく動いているかどうかというののチェック作業が多く発生するのでテストコードを書くメリットというのが大きい部分になります。また、数式を実装している部分も基本的に数式書けるということはインとアウトが割と明確になっているのでこのあたりもあの出力としてあ、えー、明確なのでテストコードが書きやすいです。では開発におけるテストの違いとその対応について説明します。 でまあ、今先ほどテストコードの例を書いたんですけれども、あんな X プラス1みたいな例っていうのはほとんどありません、あのデータ分析の例だとで。よくあるテストとの大きな違いとしては、確認したい対象がナムパイやパンダスのデータ構造であるという点があります。こういう場合、誤差を許容してテストしたいとか、行や列の並びまで厳密にチェックしたいケースとか、要素の値さえ合っていればいいケースとか、まあ、型の違いまで許容したいとか、そういったこう、 一致性をどこままで見たいいかっていうののに差がありますそういう場合、NumPy のテストのサポートに特化したモジュールっていうのがあらかじめ用意されているので、これを使うと非常に便利です。例を、まあ、いくつか例を挙げますと、NP テスティングアサートアレイクーワルという関数があります。 これはナムパイ配列を比較して、不一致だと例外を出力するっていうものなんですけれども、出力結果が説明的で違うのが値なのか形状なのかっていうのを教えてくれます。具体的に見てみますと、例えば上の例だとナムパイの実際の値として1、2、3が入ったナムパイ配列と、えー、期待する値として1、2、4が入った、えー、あのデータを比較しています。この場合、ちょっとカーソルが出てないんですけど、実行結果としては、 あの、アレイアーノットイクで一致してませんよって出た後、その次のところで3分の1の要素が違いますよ、アンマッチですよっていうのを教えてくれます。これを見ることで、今回の例はデータが小さいのでパッと見すぐ違いがわかるんですけれども、非常に大きな行列を扱うときって、一体どのぐらい違うのか、ちょっとだけ違うのか、それとも結構全然違う値が出ているのかっていうのの確認っていうのがしやすくなります。また、その下のケースは、 形状あ要素ででではななくて形状の時点でも異なる例ですこれは123と1234っていうのが入ったナムパイ配列を比較しているんですけれどもこの場合も要素時点要素以前に形状自体が違うのでシェイプがミスマッチですよっていうような実行結果で教えてくれます次にパンダスのためのあですちょっともう普通戻りますとで先ほどの例は あのナムパイ配列の完全な一致を見てたんですけれども、不動小数点を扱うナムパイ配列の比較を使うときは、この不動小数点ってここの何桁目まで許容してほしいっていうのがあります、ケースがあります。でアサートアレイクローズっていうのを使うと差分の許容値をパラメータで指定することができます。はい、で、パンダスのためのテストとしては、パンダスの場合もあの同じようにテストのためのモジュールが用意されていまして、えーまあ 名前を見れば大体想像つくんですけれども、アサートフレームイクーワルっていうデータフレームを比較するような関数と、あとシリーズを比較する関数、インデックスを比較する関数っていうのがあります。これもどこまで厳密に一致性を見るのかっていうのを引数で指定することができます。例えばこの例だと、1、2、3、4っていうのが入ったバンダツのデータフレームと、値は同じなんだけど、不動小数点で入った。 データフレームを比較していますデフォルトだと肩も含めて一致性を見るんですけれどもチェック D タイプ引数っていうのを指定すると肩の不一致は許容して OK っていうふうにしてくれます。これって結構よくあるいろいろ前処理してる間にいつの間にかあの本当はイントが入っててほしいんだけれども不動小数点の形で格納されたっていう時に、まあ、わざわざそれをもう一回型変換するのっていうのは手間がかかるけど、まあ、一応テストとしては許容してほしいっていうのの時に、まあ、非常に便利です。 であでこれは型の許容をしたんですけれども例えば A 列 B 列って並びと B 列 A 列という並びで別の並び順が違うっていうケースでも値は一致しているっていう時もあの同じようにパラメータ引数で指定することでそれを許容するかあの弾くかっていうのを調整することができます次に期待値を定義するコストが高いっていう例があります あのパンいわゆるデータ分析でごちゃごちゃ Jupyter ノートブック上で実験をしたんだけれども、まあ、厳密なテストっていうよりかは、まあ、コードの変更によって影響が出ていないっていうことだけを確認したい、まあ、いわゆる回帰テストだけをやりたいっていうケースがあります。で、まあ、その厳密にテストするのはあの難しいんで、とりあえず前とはははの違いがないっていうことだけを確認したいっていうケースです。 こういう場合、まあ、一番雑な方法としては、一度 Jupyter ノートブック上で実行して確認済みのコードだった場合、その時の結果をのデータを CSV 出力して、期待値としてあの、そのファイルを読み込んで期待値として使うということを私はやってます。もう少し賢いやり方としては、スナップショットテストパッケージっていうのがあって、まあ、これは特定の時点のコードの出力を記録して、コード変更時に出力に変化がないかっていうチェックをしてくれます。はい で最後に、えー、パフォーマンスをチェックしたいっていうようなケースが、まあ、データ分析だったり、アルゴリズム開発だったりとかではあったりします。まあ、精度は上がったんだけれども、実は実行時間がすごくかかるようになってたっていうケースを、検知したいっていうケースがあります。でこの場合、PyTestBenchmark という PyTest のプラグインを使うと便利です。で使い方としては簡単で、このこにあるコードのように、計測したい関数のとパラメータをこうベンチマークっていう、 ま関数に渡してあげて実行すると、えー、プロその指定した部分のパフォーマンスを計測してくれます。で、実行後、えー、実行時間の要約統計量やヒストグラムの出力をしてくれます。また、過去の結果よりパフォーマンスが悪化していたらエラーにしたいっていうケースはベンチマーク、コンペアオプションっていうのを付けると、あのー、指定した自動で実行結果のあ、自動で実行時間を保存して。 でそのいつの時点の結果と比較して何倍ぐらい遅くなっていたら、えー、エラーとして足すというようなことを自分で指定することができます。はい、最後にまとめです、えーま。数値実験やデータ処理を行う人にとってのテストのメリットについて紹介しました。えー、テストコードを書くと安心して実験や分析が行えるようになります。ただ、えー、分析ののコードの場合 どのくらいあの一応、開発と違って厳密に要件が決まっていないケースも多いので、開発と異なる点について、その対応などについて紹介をいたしました。メリハリをつけてテストコードを書いて、精神が安定した実験を送るようにしましょう。ということで、以上で発表を終わります。あありりががととううごござざいい、いいままししした。た、はい。は素晴らしい発表 えっと、ちょっと質疑の時間が取れなかったんですけど何か補足とか強調しておきたいところがありましたらお願いしますえっと私の方からですかねはい<笑>、はい、えっとまあちょっと駆け足だったんで今回はあのこういうキーワードがあるっていうことが覚えていって あ, のあとは実際にあのここに出てきた言葉を検索すれば詳細は分かるかなと思いますまたナムパイについてはあの結構今回紹介しきれなかった中でもいろいろ 関数が用意されていてまあ、テスティングのガイドラインみたいなこれを NumPy のテストをするためのものなんですけれども書いてあるのでコーシルキドキュメントを見ると非常にあの役に立つと思いますはい私からは以上ですはいありがとうございますえっと質問がある方はぜひあの交流用のスラックで質問してみてください発表ありがとうございました参加者の方は発表書のえ古木さんに大きな拍手をお願いしますありがとうございましたはい じゃあ画面共有停止をお願いしますはい